20位、綱で、5代目火影、げ、瓶を結ばずに自動で回復できる筋術創造再生を扱える唯一の忍び。19位、大野木、3代目月影、月経等汰であり、対象者を分子レベルまで分解してしまう強力な人遁の術を扱える忍び。18位、ムー、2代目月影、大野木に人遁を教えた。 17位、マイトガイ、一時的にほかげ以上の力を得ることのできる、8問、トンコを開けることのできる天才。16位、キラリ ー, ー、ハシビの力を完璧にコントロールしている人中率。15位、A、三代目雷影、暴走したハ尾ビを立った一人で、止めるほどの強人な肉体を持つ。14位、オロチマル、伝説の三人の一人。13位、畑かかし。 左目に隠してある車輪ンにより、1000以上の忍術をコピーしている。12位、千種扉び二2代目ホカゲ、影分身や江戸天生など、数々の術の考案者。11位、ジラエア、この葉の伝説の3人の一人、戦術を扱うことのできる実力者。10位、サルトビヒルゼン、3代目ホカゲ、カブトエワク、 今いる、全忍びの中で一番強いと称賛を受けるほどの実力者。9位、波風港4代目ホカゲ。9尾が暴走した時たった一人で、止めた。8位、内輪いたち。内輪一族の中でも、ずば抜けた天才忍者。7位、長と、最強道術であるリンネガンを持ち、引力や石力のようなり駆道の力を扱うことのできる忍。この歯を壊滅させた。 6位、ちは帯と、車輪 ン, ンの使い手、相手の攻撃を食らわない。5位、千獣柱は、巨大ほかげ、忍びの神として崇められる木刀忍術を唯一扱うことのできる忍び。4位、ちはまだら、万華リ車輪ンを有し、完全体主者能をも持つ忍び。3位、ちはサスケ、主人公のライバル、車輪 ン, ンの使い手。2位、渦巻ルと、主人公、キュービの力を使いこなす。 ポジティブド根性野郎。1位、大筒木家具屋。略眼取り入れ車輪眼を持ち、すべての忍術を吸収することができ。一瞬にして様々な時空間に移動することができる。